前回のウミクラさて旅が始まったゴーレムやハチやいろいろ村を探しまくってチャンネル登録よろしくねはいどうも皆さんこんにちはウミクラフトのウミクラです今回はマインクラフト実況パート2をやっておきましてよろしチャンネル登録してみた嬉しいですクリックしてくださいでやっていきたいと思います 混んでみようでもね。これ全体赤で保ちたいと思いますね。<音声> なるほいな。はい 行っていきたいてたと思いますねこれでゾンビから守っていくっていう作戦でね本でね今回村を広くしていって何をしたいかというといっぱい村を広げていくことによってね村人が安心して暮らせる町を目指したいと思うんですね。 まあとりあえず1回ぐらいを広くすることになってね。あの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 いいですね。まあ 何、ね、の用だろうと あとは夜を待ちますかねうん一、二、三、5 大体10人未満かな撮ってみたはい、ということで、今回は良かったでしょうが、もしよければチャンネル登録、高評価、グッドボタンだけよろしくお願いします。さましょう。バイバイ。